キャンプ系 YouTuber の福さんが財布とサコシュが一体になったウォレッシュというものを紹介されてていいなと思ったんですがに関して7000円ほどするのはちょっとなと思って、えー、躊躇してたところにこの DOD のものが発売されたので購入してみましたやっぱりですね高いものはちょっとなというのもあって DOD のものは税込みで2079円ということでとってもお得だったので購入してみましたジャンコードがちなみにこちらとなってます パッケージは、えー、このように表裏なってましてこのカーキとあと黒の二色展開でしたねでこちらの方に、まあ、ブックの部分が入ってましてサイズ等がね書いてあります縦が 20.5 横が 13.5 ショルダーストラップの長さが 137cm と、えー、相当ちっちゃい字で書いてますけど、まあ、そのようなことが書いてて あと、カラビナフック付きですよ、と。まあ、付属はしませんけど、と。あと、キーフックもありますよ、と。で、お財布やポーチとして、たっぷりポケットが入、はい、あるので使えますよ、と。まあ、フックさんがですね、絶賛されてたのは、例えば、そのバッグの中に普段お財布を入れていくと、何か買い物するときに、そのバッグを開けて、お財布を開けて、その中から、まあ、お金とかカードを取り出してっていうね、そういう手間がいるんですけど、まあ、この場合はね、 直接お財布をねこんな感じで型から吊るせるので、えー、その辺ねすごく便利だということだったんですねはい、まあ、裏面もねいろいろキャンプ関係の DOD の案内が載っておりますショーパンフですねなんか中を見せていいのかいけないのかよくわからないんですけどこちらのパッケージの方にサイズ以外に素材も書いてましたポリエステルが裏 PVC 張りで えポリエステル、PP、PVC、合金、鉄と、えー、何が何やらよくわかりませんが、まあそういう素材が使われてますよということですね。はい、えっ、ー、とね、こんな風にね、開封しようとしても、何でしょう、ジッパーだけじゃなくて、熱でくっつけられてますのでね、えー、開かないようになっております。ということで、 ナイフでね、こういうのね、開けるときってね、すごくめんどくさいんですけど、ハサミだとね、綺麗に開けやすいですね。こちらはね、すごく最近気に入ってるんですけど、またあの別動画でね、レビューさせていただきたいと思います。えっと、あるマルチツールのね、これ一部なんです。めちゃくちゃ使えるハサミです。で、開封します。はい。おぉ、いいですね。いいですね。 あのポリエステルって書いてましたけどまああの質感がですねザラザラしててちょっとコットンに近いようなあのまあ、パ, ッとパッと触った感じねそんな印象を受けております手のひらぐらいのねサイズで結構やっぱ大きいですよね大きいけど大きすぎず、まあ、絶妙なサイズじゃないかなというふうに思いますはいえー、で裏はね、えー、なんかねちょっとこう透明なね ビニールでね。でここにあこういう風になってますね外せるんですね簡単にね、えー、これは2箇所ともこういうね、まあ、割と丈夫じゃないかなと思いますはいあの落ちてなくなりそうな感じはないですねでここがこのようにあ長さ調整ができるんですねまあねいろんな方慎重に合わせてね あとるす場所に合わせてねこんな風に短くして使うことも可能ということになりますはい、えー、ここもねあの架、ー、線のね頑丈なベルトになってますでは開けてみますはい、えー、中がこうなってましてそしてはい、えー、こんな感じですねはいこちらはねちょっとツルツルの感じでここにまだね透明のポケットチャック付きですね とえー、こちらは網ですね。メッシュのポケットがあって、乾燥剤が入ってます。という感じなので、あここがカードケースのようですね。おじゃあちょっと個人情報がないものを、えー、こういうの入れようかな。はい、普通のね、こういうなんかカードですね、ショップで。ショップじゃないな、これは違うけどね。これざまみのね、ネット村民カード。 えこんなものが4枚、えー、こういった風に綺麗に収まりますね。いいんじゃないでしょうか。で、説明書によると、ここがコインケースのように使ってますね。えー、コイン、まあ。こういうものをここに入れて使いますよ、ということみたいです。あ、ですね。コインケース。開けてすぐにコインにね、アクセスできるっていうね。まあいいと思いますね、えー。それからこちらは、 まあ何でも。パンフレットではカット板とか薬とか入ってますね。はい、えー、なるほど。で、この上はなんかコード、ケーブルというかな、とか入ってますので、まあこのあたりはね、自分が好きなものを入れたらいいですよっていうことになっているように思います。で、お札が一番上ですね。あ、ここですね。大きく開くね、ポケットがあります。全体が開くので、 もうねあの思いっきり手を広げたものよりも広いぐらいの大きさですね。はい、えここにお札を入れるというほどお札ないですけど、まあ、例えばこんな風に1万円札だったり、あるいは1000円札だったり、まあ、縦に入れないとね、ちょっと出しにくいと思うんですけどね、折れちゃうし。縦に入れて折り曲げる感じですかね。うんまあ、ちょっとよく分かりませんけど、まあ、使いながらね、この辺りは。 いろいろとね、自分のいい方法を見つければいいんじゃないかと思いますけど、まあ相当大きいのでね、必ずしも、あ、けどお札はあそこに入れないと、ん、ちょっとこういうとこだとね、出しにくいので、やっぱりお札はここがいいのかもしれませんね。あとで気づいたんですけど、あの、ここにもですね、ポケットがあるんですよ。えー、この大きさのポケット。従って、お札はここの方がですね、 多分整理しやすいいんじゃないかなかとまあ落ちることもないですしねこっちの方がいいような気がしますねここは広すぎてなんかですね中でぐちゃぐちゃになりそうなのでですねまあそんなこと思いましたああとここですねこういうペンが差し込めるので、まあ、これはこれで便利ですよね、えー、なんかあちこちループがついてますねここにもついてますね 鍵はここに吊るしてあこういう風にですね吊るしてでそのまま閉じちゃうということですよねはいそしたらお出かけから帰ってきた時にねすぐにここで鍵にアクセスできますよと従って鍵はつけた状態でこの後ろの部分にやはりカラビナですね、まあ、こういうものをつければ吊るすことができますよということのようなので はい、まあそれだったらね確かに使い勝手が良くなるような気がしますはいえー、こちらですねあのさっきから気になってると思うんですけど私も気になってますこれ何が入ってるのかというとあ入ってるんじゃなくて紙を外すとこれが出てくるとねうさぎの DOD が出てくるということでしたで<笑>なるほどここにもねちょっと広いのでえっ、ー、とスマホとかを入れるといいんじゃないかなと思いますね例えば こちらだったら Google の Pixel5A ですね。まあ、この程度だったらケース入りのままでも普通に入りますね。はい。まあ標準的なね、って言っていいかどうかわかりませんけど、スマホですね。ここにスマホ入れた状態でタッチパネルもできましたのでね、まあそれもいい点かなと思いました。DOD のマークは生地の方に印刷、プリントされてますのでね、えー、邪魔にはなりません。 お仕事でも使うよっていう方は、例えばこう名刺みたいなものをね、入れるのもいいでしょうし、まあ、あえてね、ここにお財布を入れる。ちっちゃいお財布<笑>なんていうこともね、まあダメじゃないでしょうしね。あるいは手帳のようなもの。えー、お薬手帳なんかもね、ぴったり入って蓋が閉まるので、そういうふうな使い方もいいんではないかなと思います。もう一点気づいたこともあったので、ちょっと試してみるんですけど、例えばこんな分厚めのですね、 キャンプなんんかかに行くくとととねタオルとか持っていくと思うんですよ例えばこう2枚重ねてもう1枚いけるのかなちょっと3枚ぐらいこれ結構結構な量ですけどねこれねでこういうものも例えばですよちょっとこの大きいところだったら入るような気がするんですね まあ3枚は無理かなって思うんですけどちょっとあえてやってみますが3枚入れるじゃないですかもうこんな感じですよねはい<笑>でこれ当然折り曲げても綺麗にはね折り曲がらないんですがただし締まらないかというとここはですねあの伸びるものですから そうするとあ、ほら、結構ね楽にしまりますねなのでここね、まあ、そういう意味ではねたまたまちょっとこうあの荷物が増えそうな時にも折り曲げれるものだったらねここに挟んで持っていけそうな気がします、まあ、財布というよりはこうなるともう当にねショルダーバッグに近いんじゃないかなと思いますけど ここういうういいい使方もでできるということですね伸縮式のベルトがあるっていうのはね便利だと思います結局結構高機能だしポケットも多いのでですねまあ何を入れればいいのかなってこう考える楽しみっていうのはありそうな気がしますねということでこのショルダーバッグ型のお財布、えー、福さんがね紹介してたのが何だったかねちょっと思い出せないんですけど まあね、7000円ぐらいだったのかな。まあ5000円から1万円のね、間ぐらいのものをね、あの、すごく、あの、絶賛されてたんですけど、まあ、それに比べればね、本当にすごく安く購入できますし、まあ、機能的にはね、ほんとお財布代わりに使えますので、まあ、このままね、お散歩に持って出かけたり、自転車に乗ったり、まあ、とりあえず買い物するとか、まあ、スマホ持っていくとかは、これで用が足せるんじゃないかなと思いますのでね、よかったらご検討ください。 今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。